70年前のクラス、今は健在です。それでは。うまい今日は、洋綱ラーメン、いただきます。ニンニク、山ふたり、奥さいただきます。それでは、いただきます。ニンニクだな。 うわおー<音声>めっちゃうまいよ。 うまいよああ<笑>なんか夏真っ盛りですね暑いわ毎日。 こういう麺類は、夏場でも美味しいこと言いますよね。 これはもね、うまいですこれねおいしいですしねすると夏場でも食べやすいですよね 今日はね、もう歯いっていうから食べるの優先しますうんうまい、うん、味様もう味しまもうまいよ今度ね心臓がいで病院行くんですけど血液検査とか栄光検査とか大変ですね 今年は梅雨がなかったような感じで一きて夏が来たって感じですね。<笑>はい、ま, とだいません、前にだんー そうはね、あんまり喋、ね、れないんですけども、というか声が出ないんですよね。喉の調子が良くないんで、今日はあまり喋れない。あまりね、喋れないっていうのはね、ストレスになりますね、なかなか、こちらの意志が伝わらなくて。 うん うん、美味しかった。これぞ夏の食事だね。うん。また、外飯にも入れたいと思います。また見てくださいね。それでは今日は、ラーメン食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。